お花紙で作るふわふわで立体的な紫陽花ですまずボール紙とお花紙で土台を作りますボール紙を丸く切ったら糊をつけてくしゃくしゃに丸めたお花紙を2枚その上に貼り付けますそれをもう1枚のお花紙の上に裏返しにしておき周りに糊をつけます そして丸く包み込みます最後にのりづけして土台の出来上がりです型紙をダウンロードして4つに切り分けますそのうちの1つ分を使いますお花紙を細長く4つに折ったら型紙と重ねて切り込みの部分を1箇所ずつ ホッチキスで留めていきますそして一つずつに切り離します点線のところで三角に折りしっかりと折り目をつけます一度開いて向きを変え点線のところで同じようにしっかりと折り目をつけます 切り込みが2つとも見える方から切っていきます。もし1つしか見えない場合は、折り直してください。まず、周りの線を切り落とします。それから切り込みの部分を切り落とします。ホッチキスで留めていない方から切ってください。ホッチキスの部分を切り落としたら、両側を持って真ん中に寄せます。 するとくぼみができて十字になりますのでここでしっかりと折り目をつけてくださいこれをバラバラにします滑りやすいときには指先にハンドクリームなどをつけるといいですつながっているものがあればハサミで切ります折り目を伸ばしてしまわないよう優しく開きましょうこれを作っておいた土台に 液体のりで貼っていきます。周りから貼っていきましょう。花びらと花びらが少し重なり合うように貼っていきます。ぐるっと一周貼れたら、真ん中を貼ります。花びら同士がくっつかないよう、花びらを持ち上げてのりをつけてください。 ここで先に葉っぱを貼っておきましょう作っておいた葉っぱの付け根に糊をつけ花の下に差し込むようにして貼ります白い絵の具を綿棒の先につけ花の中心に白い点を押していきます絵の具はチューブから出してすぐのものが使いやすいです 必要な量だけ少しずつ出しながら押していきましょうこれを乾かせば完成ですいろいろなお花紙で作って飾ってみてください